てんの誰ですかハニコしかもめっちゃくつろげるハニちゃん<笑>トリノのお家だけどそこ。もう今日から私のものです<笑>すごい顔で見てます絶対来るなよしかもハニコそこでくつろいでることなんてなかったよ。ですよね新しい家だ 冷凍庫ね、冷蔵冷凍庫新しくなったもんな昨日テレビ出たんでしかも全国放送そこ<笑>で館長来るかもしれへんで愛しの館長が好きな鳥のが入そうですよね確かに横から鳥のすね<笑>。向こうに行っちゃった<笑>うち したし自当家やけどな返したってな、鳥のにわ後で館長呼んでこ よ, うよ<笑>呼んできます後でもう一回取ったるわ兄出てきんや大好きなお兄さんが呼んでも出てきません兄<笑>こ嫌です あーうわーダメやった、っっこれ は, はいなニーお、や館長が来てよーって。<笑><笑> 全然出こない。実は寄ってくやん。おいで、おいでって、怒ってるんか、んか私一しとるつもりって。業者さん入っとったから入れるで。<笑>大丈夫。あ、あれ、あ、大好きなお姉さんも来た。ちょっと、あの、トリノのお家を取ったんです、ハニコが。 出てるかな？出てきた！何？出てくる！ほら、おいで。取っての。さっきは館長が呼ぼうとしたら館、はい、長が呼ばれていきました。何？おいで。ほら、おいで。いや、いや、いや。いやです。こっちおいでって言われてるわ。私。<笑>呼ばれているおいでよ。呼ばれています。出るか。出るおいで。 絶対出てこうへんなこれはあいさきり終わりまで。 はい、足シカシオです朝出るんですかあら出ます足シカシオ出るって で, でもなんか出ませんって顔してますけどだからさ、今日の足シカシオは誰になるのか<笑>めっちゃ嫌されてて出ませんみんな顔がる私の家取られたし誰読んでも出てこないんだった てこかったし、うん<笑><笑>は い, 私はい足足、それがいいやんな。<笑><笑>